はい、大変あのメジャーな実験なんですけども炭酸水素ナトリウムの熱分解反応、ねえー、素材は炭酸水素ナトリウムいわゆる重曹っていうふうに言われる場合もありますね、えー、と身近な素材として、えー、例えばのクッキングあの重曹炭酸って書いてありますけどあのお菓子を膨らませる膨張剤だったり、えー、とこれはあの。 お風呂に入れる木浴剤なんですけど、まあこれお風呂に入れるとですね、シオ二がシュワーっとこう出てきて、まあこう木浴効果が高まると言われているものですよね。えその他にね、あのまあ胃薬ですとかね、あと洗剤としても使われるえそんなえ物質です。 えっ、ー、と教科書なんかでは中学校の二年生の教科書では物質の成り立ちのところで扱ったりするそういう、えー、物質にテーマになります。はい、別の画面に切り替わりました、えー。反応をですね、あの化学反応式で示すとまあこんな感じになるんですけれども、えー、材料である炭酸水素ナトリウムですね。えー、それが熱を加えると分解されて三つの成分に。 分かれていくと。ただこう化学反応式はですね、あの正しくは右と左の原子数が合ってないといけないので、係数合わせをしてですね、まあこういう風に記述するのが正しい書き方になります。ただあの中学生ぐらいまではね、あんまり化学反応式こういう複雑なものまでやらないので、あの教科書にはこう物質の名称があの書いてあって。 これを。熱を加えると、こんな成分に分かれますよねってい う, ような紹介のされ方していると思います。炭酸水素ナトリウムを加熱すると、まず。炭酸ナトリウムですね、これは。あの。材料の。こっちの物質ですね、これと同じように白い結晶なんですけど、紛ら、あの、流れ出て紛らわしいんですけど。こちらの水素ってついてますよね。H の物質ね、ついていて。 えー、こちらの炭酸水素ナトリウムの方があが弱いアルカリ性塩基性水に溶かした時ですね弱いアルカリ性なんですけどもこっちは強塩基性を示す物質であるというとこが違うところですねだからあのブクブクブってこう泡が出てくるんですけどまあその本体ですね CO2、えー、二酸化炭素それから水ですね、まあ、この反応を反応式で示すとこんな形で表現することができるはいそれでは実験のやり方なんですけど、うん この炭酸水素ナトリウムです、ね、それをテ キ, ストテキストで紹介している実験の手順に沿ってやりますとまず炭酸水素ナトリウムを量り取ると、まあ、この薬保湿使うんですけどこの折り方は大丈夫でしょうかね。 はい、炭酸水素ナトリウムですね。それを、まあ、加熱して熱分解反応を起こすんですけど逆方式で、はい、試験管に炭酸水素ナトリウムを取りましたこれがあの機体誘導管なんですけどもう、えー、ゴム管に L 字のガラス管ついてますね、まあ、これあでセットしてもいいんですけどもこちらのクランプに固定して ね、最近はねあのガスバーナー分前式ではなくてガスコンロのね使用が推奨されたりしますのでガスコンロのパターンで紹介したいと思いますでこのあと加熱するんですけどもその前にえっ、ー、と気体補修する試験管ですねこれをあの水槽の中に入れておきましてこのシリコンキャップとですねで水を ボコボコボコちょっっと見えなかかたですかね、えー、空気を抜いた状態で水を満たした状態で試験管を水槽の中に入れてきますちょっとカメラの感覚が見えにくいんですけどで誘導管の先ガラス管を水槽の中に入れますであと加熱しますねちょっとこの試験管の角度もちょっと注目ですね 今、加熱始 ま, りましたちょっとカメラの関係で見えるかどうかわかんないんですけどあちょっと 見, に見えましたかねどんどんどんどんほら加熱されてまあここに入っている空気がですね膨張して今出てきてるってこともあるんですけどもだいたい大丈夫ですかねえー、もともと入っていた空気はかなり出ているということが想像できます 操作しづらいんですけどもこの状態ではい、えー、水で満たされた試験管に機体を補修しますボ コ, ボコボコボコボコって感じでいい感じで入ってますねはいたっぷり取れました、ね、そしたらすぐさまシリコンのキャップをしてしまいます で2本目いきます機体が入ってますねでは2本目も蓋をしてしまいます、はい、でここで火を止めたいとこなんですけどもその前にこちらのゴム栓を緩めておきますそれから火を止めるんですねまあ、その理由もあったらちょっと考えてもらうんですけども はい加熱は終了で次は使うのがこの円角コバルト紙ですねこれ今ケースに入ってるんですけども事前にこのシャーレイに取っておきましたであのこの状態ですとですねあの実験の直前に、えー、出せばいいんですけどもこの状態で1回ですねもうかなりしけちゃってるのでここで1回コンロかなんかでこう。 温めてです、ね、乾燥した状態で、まあ、使, う使うということですねはいこの、まあ、青い状態ですよねいわゆるコバルトブルーってやつですよねでこの塩化コバルト紙でこのキャップあの改めて外しますけどです、ね、外してちょっとあの、えー、カメラの関係でちょっと逆手になってちょっとやりづらいんですけど ピンセットでこの塩化コバルト紙を近づけてこの液体ですね試験管に付着して発生してきたと思われる液体をつけるとこのようにですねピンク色になるとさっき青かったですよねそれがピンク色になっているということがわかりますその次の操作としては はい、水槽の方にそのまま ほ, あのほっぱらがしておいた、ほっておいた試験管の方ですね、そちらをこっちに、試験管縦に戻しますですね、でこの機体に、機体が何者であるかっていうのを確認する操作になります。はい、まず1本目ですね、これ、マッチですけども、マッチを吸って、 を外して近づけますすると、まあ、消えるということから、はい、この中の機体が何げ物であるかっていうのを考察することができますね。でもう一本あるんですけどもこちらも、まあ、教科書の方では線香の火ですね線香の火をつけて試験管の中に入れてみろっていう指示があるんですけどこれちょっと分かりにくいんですね。 今のマッチの日とそんな変わんないんですけどやることはですね、一回、大きな炎を、こうですね、小っちゃい炎にして、こんなに入れると、見えにくいですかね、消えてしまうということが分かります。ね、はいはい、次の操作です。えー こちらは三角フラスコンに、ね、石灰水です、ねまあ、事前に作っておいて透明にしておくんですけどこっ ち, らあのこちら側から見るとちょっとあの白っぽくなってるように見えますけど、えー、液体そのものも透明になってます。でこちらの気体マッチの火を近づけたやつですけどそちらの方にまだ、えー、残っていると気体が残っているという体でう振るわけですね。 ちょっともう入れた瞬間に濁ってしまいましたねでまあ、白く、えー、と石灰水を白く濁らせたという、まあえー、そういうことが観察できるわけですねさらにもう一つですね、えー、あらかじめですねこちらにあの炭酸水素ナトリウムを先ほど使った量と、まあ、ほぼ同量のものを用意しておきました でこれで何を比較するかというと、えっと、もう冷めて手で触って大丈夫なんですけどね先ほどの加熱して、えー、反応後の、えー、加熱した後の、えー、残った物体物質ですよ ね, ねまあそれと元の、えー、材料である炭酸水素ナトリウム 比較検証するために次の操作を行います水で大体同じぐらいの量ここはあの頑張って溶かさなくても全部こう溶かす必要はありません、はいえー、水を加えたんですけど、まあ、ここにフェドロフタレン磁石ですね もともとの材料である炭酸水素ナトリウム1滴、2滴。では、反応後のこの試験管ですね、2滴、2滴ちょっと入っちゃったかもしれないですね。まあ、こちらがもともとの材料の状態ですね、材料の炭酸水素ナトリウムと。これが反応後の試験管に残った物質です。 見かけは白い結晶である、ね、そこは同じなんですけどもフェノロフタリウを入れたときにこう色の付き方が違うよねっていうことがここでわかります、ね、ではどういうことが起こったのかなっていうことを、まあ、考察することができるわけです、はい、実験操作自体はね以上なんですけど、まあ、まとめますとあの炭酸水素ナトリウムを、まあ、加熱したと。 加熱してあの発生してきた気体を誘導してそれを補修しました、ね、で、えー、この加熱したこの試験管こうさっきね置いてあった試験あのこのトランプにねあった試験管にこう液体がついてましたよねそれを、えー、塩化コバルト紙で塩化コバルト紙をあの近づけてってねあの その後補修してきた気、えー、体ですね試験管に補修してそれをまず、えー、マッチの火を近づけたらどうなったかその次に同じようにね線香の火を差し込んだらどうなったかで次は、えー、石灰水ですね石灰水を滴下して振ったら。 えー、濁ったとっいうことは先ほどねもうちょっと濁ってたんですけどちょっと色薄くなっちゃいましたけど、まあ、濁ったよねとさらに、えー、と元の炭酸水素ナトリウム材料であるですね反応前の炭酸水素ナトリウムと反応後のこの試験管こうクランプにあった試験管こっち持ってきて反応後の同じ白い結晶なんですけどもそれぞれフェノル2を入れると。 えーこうまあ、色の付き方が違っているという、まあ、そういうことが観察できたわけですね。